暖かいですね、もう朝がゆっくりね、はいいね、もう一度、参りたい本当に大丈夫<音声> you いはい、静岡県伊東師からお越しいただきましたあまりの皆さんでした。